YouTube はね、M スターっていう名前で出てるそうですので、ぜひ皆さん、あの見ていただけたらありがたいなと思いますえあのお客様はこれからですね、ぼちぼち、ぼちぼちですよ、ぼちぼちじゃないです、ぼちぼち、えー、よさこいを始めたいなと思います。そそれれれでででは、それでは、は代表皆これから 東山産直ま産直創業祭をよあ元、はい。三直東山季節館創業祭。よさこい騒乱始めたいと思います。よろしくお願いいたします。いますそれから、これでこれからそれで参加するチームをご紹介いたします。それでは。 欧州からわざわざ遠路来ていただきました水沢ハンブレンですどうぞハンブレンっていうのはねあの絆という字を書きます絆に舞う面があるんですね、はい、何ほらマスクけどいいよ恥ずかしがらずにどうぞどうぞマスクいらないガンガンガンガン お, お顔を見せてあげてください、はい、ありがとう 横一一列一列じゃなななくくててて、うん、て縦っっっっっ大大ここいんでですすはねねもう孫ががに大きくなってしまって、ね、伊豆のそれでは、うん、地元東山町の。 よさこいチーム、現役富士兵衛、どうぞはい、富士兵衛、どうぞどうぞ代表が先に行かないと誰も聞いていかないよ、うん、あの、カボミでな、ブルーあ、はい、春 日, <笑>春 日, <で><笑>春日<で><笑>じゃあ、この三チームでこれからよさこい演武を行きたいと思います、はい、それでは皆さんのよさこいといえば、よちょえ。 最初に違う違う違う違う、いいですね あ, いいすあごめん、よしゃ祭いすみまずり。よっそれをこれからみんなであの踊りたいと思いますので、<笑>でチームの皆様それぞれちらばと。えてみます、うん、目いっぱいみんな、世界でくださいね。怪我するからね。じゃあさっきお願いしますあの、むちゃくちゃなまったら状態をしたんだけど、ずがんたってみんなひいだびが。ほらほら。 ほら早くよっとりだこもどもど寝のもともだった犬のいいよじゃ踊くださいどうぞんで裸も振ってみてくださいねはいいいですかほなほなほないいから、うん、早くほな踊おだせば多分踊るからどうぞ はい、お動くださいどっこいく！ っっかかよっとりよっとりや よし どいどれ。<音楽><音楽><音楽><音楽> ありがとうございました。